はい、皆さんこんにちは、にまるさんです。今回からマドンナインを組み立てていくんですけども、まあ僕にとってマドンナインは、まあラスボス的なというか、憧れ的な存在の一台です。まあ最近だとディスクブレーキのモデルが結構多くなってきてるんで、エアロロードなんかですとベンジとか、それこそマドンのディスク、キャノンデールのシステム6なんかももうディスク専用ですね。サーベルの S5 のディスク、プロペル、アドバンスト SL とかもあのディスク専用の えー、エアロロードがかなり出てきてきまして、まあそちらは今の自分にとってはまだまだ リ, リムブレーキが現役なんで、まあ、リムブレーキをっ乗っていきたいんですけどもリムブレーキの中ではマドンナインあとまあ、えー、ベンジバイアス。 ありがままあ、アロ ー, ロードととしてては最強ななのかなと思ってますで S ワークスのベンジバイアスの方はもう過去に乗ったことがあるんでそれですごく速いのも知ってるんでまあ、それと双璧を成す、まあ、トレックのマドンナインがどれだけすごいかっていうのはすごく楽しみではありますその前に組み立てっていうのがあるんですけども、えー、マドンナインはですねあの結構それこそベンジ バイアスと同じように組み立ての難易度が高いことで有名ですねどちらも独自のブレーキシステムを使ってますそしてどちらもケーブルが完全内装ということで作りがかなり複雑になってますその影響で組み立ての難易度がすごく上がっていますできるかなっていうちょっと不安もあります結構独自規格が多いんで 何回かに分けて公開していきますのでぜひ最後まで見ていってくださいそれではどうぞハンドルルの方にケーブルを内装していきます今回ハンドル何にしようかなと思ったんですけどもスペシャルのエアロハンドルにしました2 5ミリライズのものですねこれが、まあ、空力がいい前ベンジバイアスに乗った時に使ってて、まあ、ベンジバイアスはここが穴開いてるんですけども、まあ、それと同じ形状の ハンドルにしてますでベンジバイアスに乗せた時このハンドルすごい良かったんで今回もトレックにスペシャルのハンドルをつけるみたいなちょっと禁断の技みたいな感じでくっつけていきたいと思います結構この形が好きなんですよね横から見た時の形が結構かっこいいですねあとは意外とここが僕は結構握りやすいで好きですねでこちらはあの 400mm の えー、ライズ25ミリですねブレーキケーブルと DI2 ケーブルをここの穴から こ, こちらですねこちらに内装する形になってるんで、えー、ブレーキケーブルと DI2 ケーブルを内装していきたいと思いますライナーですねこれに DI2 ケーブルを。 で引っ張るのが多分一番簡単な方法かなと思います。ちょっと抜けないように多めに貼り付けます。こういう形でくつけたんで、あとはそーっとこちらを引っ張っていくのみです。本当はここ机に、えー、なんかビニールとか敷いた方がいいんですけど、ちょっと撮影上。 綺麗に見せるためにあえて何も敷かずにやってみる。本当はこのハンドルで傷がつく可能性があって、皆さんは真似しないようにしてください。まあ、ここまで来てますね。はい、今ここに。出てきましたね。こういう形で。 また、中に戻らないように、こういう形でちょっとストッパーという形で貼っておきますこの形ですね。はい、もう一本じゃあこちら側もやっていきます今、学んだことから言うとこちらの ここが引っかかるんで、ここ を,、ね、をもっとぴったりくっつける形に貼るのが楽かなと思いました。あとえもしかしたら多分、えー、今、えー、こちらからこっちに抜いたんですけどこっちからこっちにあった方が楽かもしれないんでちょっと逆パターンやってみます。 で は簡単に出ました、えー、教訓としては<笑>、えー、内側から外側じゃなくて外側から内側に抜いていく方が簡単です。はいでもう一つの教訓としてはここが引っかかるんでこういう形で、えー、そ こ, こ, こをくっつけてしまうっていうことですね。この2点が、えー、スムーズにできるポイントかなと思います。 はい。で、ハンドルバーにブレーキケーブルのアウターケーブルも通していくんですけども、えマドンナのトリセツを見ると、ブレーキケーブルの、アウターケーブルの長さが52のフレームサイドだと、1085ミリになってるので、ちょっと測ってまずそれで切ってみます。1085こ こ,、ね、ここで。 後ででちょっとってみます今回アウターケーブルは日線のものを使ってます理由としてはハンドルとかフレームとか内装するのにちょっと曲がりがあるんでそこがうまくこうスムーズに入るように柔らかめのものということでこちら日線のブレーキアウターケーブルを選びましたちなみにフロントの方なんですけども52のフレームサイズですと 615mm になってますねこっっちも一応測っ て, きて 切ってみましょうこここでで、ね、ちらではいいちょっとケーブルを用意してみましたまずこちらに ワイヤーケーブルを通して出てきましたねそうするとこのこちらはもういらなくなっんで抜いてでこちらに、えー、アウターケーブルをかぶしていく形になります、えー、このワイヤーを通すことによって内装していきますうまくいくかどうかですね やってみましょうさっきの d i 2ケーブルは柔らかかったんで簡単ですが今回のは結構硬いしすでに d i 2ケーブルが通ってるので穴が小さくなってます。 はい、出てきました。こちらですね。ちょっと硬いんですが。 えー、右の方終わりました。リアのブレーキを落としていきます。えっ、ー、と同じワイヤーを使います。まずこちら。ワイヤを通して、ここから出てきますので、これを通したら、こちらのライナーを。 で同じようにこちらですね。 で無事アウターケーブルと DI2 ケーブルが、えー、ハンドルの中を通りましたはいどうでしたでしょうか今回はここまでですこの後の作業も楽しみにしていてくださいチャンネル登録お願いしますそれではまた